り, 参りました私です。茨城こいはい、私としての演は楽しくなりまます。最後まで全力で演いたします。ののので、どうぞ、よろししくお願いします。<笑>己のをき、限界の先へ 電車がないから。 早く、がと早く、ざいます。 ゲンカヨウソエカセキン。